だ大丈夫だほら立って。 大丈夫やめてよほら いつににななっったら宇宙に一つしかないもののを持ってくるのだこの役立たずなまことに申し訳ありませんバグラ様バグラ様今度こそ今度こそ必ずこの言葉聞き飽きた。<笑>まったく貴様も少しはマックスを見習い<笑>マックスバグラ様そいつが最近ヒゲヒゲ団に入ったというそうだ 元宇宙盗賊盗みのプロフェッショナルだお前らがあまりに不甲斐ないのでわざわざ高い金を払って雇ったのださすが元宇宙盗賊マックスは次から次へと宇宙に一つしかないものをかき集めておるそれに比べてお前らは悲劇ヒ団の幹部として恥ずかしくはないのかお言葉ですがバグラ様 我れはあの忌々しいジェッターズに邪魔をされ続け、やつらさえいなければ今ののは、今ぐは黙れ<笑>マックスとて様々な障害を乗り越えて目的を達成しておるが、お前らだけが苦労しているわけではない。<笑>いいか、次そこそはきっと成功させるのだぞ。貴様らの口から二度と失敗したというセリフは聞きたくないわよ<笑> んでってんだあいつは俺たちがジェッターズの相手をしてる間に宇宙に一つしかないものを横取りしてるだけじゃねえかバグラー様はそこんところはちょっとも上がったらっしゃらねえバグラー様の悪口を言うとは今日は荒れてらっしゃいますな悪口なんかじゃねえこのままじゃまずいって話でこのままじゃ俺たちの株は下がる一歩だ心配することはありませんよけっ 気楽なことを言ってくるじゃねえかどうして心配しなくていいんだよ<笑>秘密ですよ私にはとっておきの合体ボンバーマンのアイディアがあるのですな何だとこれは強力ですこれさえあればマックスなどものの数ではありません<笑>さすがヒゲヒゲダン一の科学者頼りになるやつ<笑>あなたと私の仲じゃないですか これからも一緒に頑張りましょああ頼んだぜ、イ棒それより今回の任務だ今度こそきっと、ジェッターズの裏をかいてやるそう、うそれなら、いい考えがあります何？わ、私にお任せください<笑><笑>さすが相棒、最強だぜ<笑><笑>痛い、痛 い, 痛い できるんだけどな、はあ。ねえ、シロバン、買い物付き合って。もう、またゲームでもしてるんでしょう。入るわよ。<タッ>シロバン、あんた居候なんだから。 たくさんボモンスターがないとダメなのかなでもどうやったらボモスターが手に入るんだろういいかルイ今から兄ちゃんの投げ方見せてやるからなよーく見たのよじゃあいええっと確かこうやって。 シロボンマイティうが。<笑> じゃが無理にとは言わん嫌なら断ってもいいんじゃよ僕が兄ちゃんの代わり代わりじゃない誰も人の代わりなんて出来はしないはっきり言ってお前はまだまだ半人前じゃとてもおイテての役は務まらんけどねお前が「行きたい」と言うならばあちゃん喜んでお前を送り出すよ どうするシロボン。 こちら絶対じゃ、宇宙に一つしかない保安官バッジを狙って、ヒゲヒゲだが現れました。どうか、バッジを守ってください。よっしゃ、ワイラの出番や。みんなに連絡する番号。 いそ、うん、だだ い, い, いで来てくださいお待ちしてます。 これでいいですか上出来だバッジはありがたくいただくぜそんなバッジは差し上げます差し上げますからさっさとこの星から出て行ってくださいそうはいかねえ今までの失敗をチャラにするにはこんなんじゃまだまだ足りねえんだジェッターズは痛い目に合わせねえと俺様の気持ちが収まられ で, できれば他の場所でやってもらえませんかさあ来いじゃカズ<笑> こばっかりなのみっ こ, このあいだはくうちゅう宮殿にいったじゃない 今さーランド度はじめまして やるじゃねえか。 ねえまんまとわらにはまったらジェッターズ騙したわねああ一体どうするつもりバッジは手に入れたんでしょだったらもういいじゃないそうはいかねえんだよん僕<笑><ん><笑>そうだ貴様に血統を申し込むえ結婚僕、えー、まだ10歳だよ 年の差なんてってやラ違うよ決闘だ決闘この無情様と一対一で勝負だもしそれはそれは夢中に一つしかいないよっぱいですよ今日は教会で結婚式がいいなって人の話聞けよ一対一の勝負なんてこの私が許すわけないでしょシラバン相手にしちゃダメよ僕やるよえっ、うんうん シラボ何言ってんのよ僕やるどんな理由があっても目の前でヒゲヒゲ団が宇宙に一つしかないものを持ってくのを黙って見てちゃいけないと思うそれにそれにそれに兄ちゃんだったらきっとそうしたと思うシラボン 無情勝負だおぞんところよいいかお互いに背を向け、同時にゴー歩くそして同時に振り向いて、貴様はボムを俺はこの合体ボンバーマン製造ビームを打つそして生き残った方が、その宇宙に一つしかない保ンカンバッジを手に入れるいいか うん、わかった<笑>ちょっと何を生き残った方って、何考えてんのよあれはボンバーマン製造マシンだ、ボンゴ。それかどうしたのよボンバーマンに当てても意味ない、ボンゴ。あ<笑>しまったそうか、男の女を一生の深く、ここまでの展開は完璧だったのに何たること 考えろ、考えるんだそうすればきっと高い策が見つかるはずいやいやわからへんで、ね、きっと最大出力にすると協力必殺ビームになるのだとか言いだんちゃうか<笑>それだええ<笑><笑><笑><笑>バカんねすべて丸いくいだよーし出力最大、強協力必殺ビームで黒ロックゲリステだからボンバーマンに言っても聞かへんちゅうのにやけだボン <ス>ほんまにやっとるであんなあほうふっ、ぼく<ス><ス>の45公金の前じゃ、敵じゃないね。<ス>何に悪鳴リしてんだよお嬢さん、下がっててもらおうか。んけがされちゃ、俺の男が下がってもんだあ。あかん、二人ともノリノリや。<ス><ス><ス><ス><ス>準備はいいかああイーチ ジハ<笑>ウンングボンバー 作戦がついに勝ったぞ、マイホームブーームブブメメララン、ブーメランそうだ、ローンは30年みんな自分勝手だよね通勤時間は3時間 嗯、oh.。 宇宙に一つしかない保安官バッジ確かにいただいた一体どういうことだ あ, あれが本物だ何お前らに渡したのは偽物だ何だと あ俺はサンダーボン。 私さえ渡せば、すぐに帰ってくれると思ったんだ。でもまさかこんなことになるなんて X! お前がのじょうかな。なぜ俺の名を…もしやく様…俺の名はマックス。俺のところにジェッターズが現れないのでこちらから来た<笑><笑><笑>、うん、マックス本館バッジを返せシラボンやめろシラボンえ お前にうなサンダーボン。 安心しろ、んの挨拶代わり今のがシラボンいないえっ任れたかマックスだと マックス覚えてろーあの投げ方。 保安官バッジ奪われちゃったでもこれくらいじゃ負けないわさあ次回はたまには任務を忘れてピクニック綺麗なもみじに美味しいお弁当のはずだったんだけどおむすびがコロコロ転がって穴に落っこちてってそれどっかで聞いたことあるような第7話ヒゲヒゲ団を追いかけろ近所の星から宇宙の果てまで参上しますジェッターズ